Step 4. Distributed and Blind Quantum Computation. 分散量子計算とブラインド量子計算です。そして、もちろんそれが、手前には量子コンピューター持っていればそれはいいんですけれども、それだけの環境は限られてない、限られてるではないんでしょう。であの自分の持っているコンピューターとかは資源は限られているでしょう。それが、と 入っているキュービットの数と品質とかにはいろいろ制限があるんですよね。そして、複数のコンピューターをつないでたら、もしかしてもっと大きな問題を解決できるかもしれないんですね。で、アラスが、がとボブとチャーリーとデイブとイーブの友達集まって、これが何か計算を分散して、それが何か大 き, な問題大きな問題を解決できるかもしれないんですね。 そして、えっ、ー、と、いくつかの質問があるんですけれども、まあ、まずは効率的にはどうやってつながるでしょう。で、そして、それが、えっ、ー、と、まあ、あとは、あの、アラスは友達 の, のことを信じているかどうか、えっ、ー、と、その信頼性はどのくらいあるんでしょう。で、それも、えっ、ー、と、分散計算の基本のことなんですけれども、それが古典の場合でも、量師の場合でも一緒。そして、これが、えっ、ー、と、 漁師の場合には考えていると、例えば、まあ、アラスの持っている資源は、と限られている場合は、まあ、それ前提なんですけれども、本当に厳しい状態、アラスはほとんど何もできないならどうなるんでしょうかね。さて、それがどういう意味でしょうかね。まあ、まずの例、一つ目の例としては、アラスは漁師コンピューターは何も持ってない。で、ボブは漁師コンピューター持ってるんで、じゃあ、ボブに任せたい。 この件をリオ計算にしたいから、ボブ に, にはそれがやってちょうだい と, と,、えー、とあの頼むんですけれども、そうすると、アラスがメイそのインストラクションを普通のインターネット、普通の通信 で,、ね、でそれがとボブ に, に, はには戦争して、ボブはリオシ計算やってくれて、ボブはその結果を、えー、返, 返してくれるんですけれども、 問題は、ボーブを信じて、いい友達じゃないと問題なんですよ、ね。ボーブのこと信じなければならない。ボーブは、インプットのデータとアウトプットの結果と、その間のコンピューテーション、その計算を、すべてを知るようになるんでしょう。さて、それが、まあ、嫌の場合もあるのかもしれないんですね。えっと、特にそれが、まあ、大きな会社に頼むとかには、自分の、あの、プライベート、秘密な状態、 秘密 な, なデータとか秘密のプログラム と, とはあの守りたい場合もあるんでしょう。さて、どうなるんでしょうかね。例えば、アラスは、リオシュ計算を隠して、隠したい場合にはどうなる、どうなるんでしょう。例えば、アラスは一つの機能だけがあれば、どうなるんですかね。例えば、アラスがシングルキュービットの状態、一つのキュービットずつを作れることができる。 それを見てみましょう。それが、アラスはそれはインプットの状態と呼びましょう。さて、アラスは、えっと、キュービットをランダムには変換する。ランダムには回転する。で、それが、ボブには足して、そのボブには足す状態は、はランダムなんですけれども、アラスはどういうふうにランダムになっているかは自分を覚えている。でも、それがボブに教えない。で、ボブの視点から見ると、 すべての来ているキュービットはランダムの状態にしかなってない。ですが、アラスはどういう状態を作ったかをと覚えておく。さて、どうなるんでしょう。アラスはそのキュービットを作って、ボブに送って、そして、工程の命令、そのインストラクションを作ることにするでしょう。うボーブはその計算をやってくれて、そして、アラスにはと、最後には、 キュービットを測定して、アラスにはそのデータを返す。はい、この一番目のキュービットは1になりました。三つ目のキュービットは0になりました。とか、そうすべてはアラスに返して、アラスはその結果はどういう意味になっているかわかる。でも、バブは全くわかんない。バブのところにはそれがすべてのクラシックのビットはランダムになっています。そして、これが、えっと、まあ、すごく、 いいことだと思うんですけれども、ボブはそれがランダムの状態は知らないので、アリスはインプットのデータとやった計算とその結果は全てを隠すことができました。でこれが Blind Quantum Computation といいます。そしてこれが、えっ、ー、と、ボブは一つだけ の, のことがわかるんですけれども、それがアリスのやってた計算 の, の上限、それ、えー、と一番大きいの あり得るケース。まあ、それがいいんですけれども。それだけ、ね、に は, にはと、情報にはならないんですね。えっと、それだけ。で、これが、量子計算のと分散型の、まあ、一つの例なんですけれども、分散量子計算では、それが今と、大きな研究のテーマ で, ですが、それがと、量子インターネット の, の、えっと、一つの重要な、なと アプリケーションですね。これがあと分産ガタの現実ケースなんです。